みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の瀧澤でございます。今回はギターレッスンとちょっと趣旨が変わってきてしまうかもしれないんですけれども、緊張しない方法というお話をさせていただこうかなと思います。緊張しないためにはどうしたらいいかと、そのようなお話です。メールとかコメントとかってよくいただくんですけれども、何て言うんだろ う, うんと。僕はすごい緊張しやすいタイプなんです。ライブとかが近くなってきて、すごい緊張してしまいます。どうしたらいいですか何かいい方法はないですかみたいなそういう話が。 すごく多いんです。なので、えー、と僕の中でちょっとこう考えをわーっとまとめて、この動画の中でベラベラとしゃべってみようかなと思った次第でございます。ギターの延長線上でライブとかレコーディングとかにも通用すると思いますし、また違った場合、例えばスポーツの試合とか、受験とかテストとか、人前でのスピーチとかプレゼンテーションとか。 まあ、そういったものに関しても割と共通して通用する話だと思いますので、まあ、よかったら参考にしていただけますと幸いでございます。よろしくお願いします。緊張しない方法。まあ、10人十色というような感じで、まあ、人それぞれ、まあ、いろんな方法があるかと思います。僕もいろいろ方法があるなと思いました。でも、まあ、いくつかある中で、僕がこれはすごく大事だなと思ったポイントが一つありまして、ぜひそれだけは覚えておいてくださいませ。それは何かと言いますと、 緊張したら駄目だと思わないことです。緊張しちゃダメだと思わないこと。不思議なもので、緊張しちゃダメだとか、緊張したらどうしようって思ってしまうと、余計緊張しちゃうものなんですよ。なので、緊張してしまったらそれを受け入れてほしいんです。あ今自分に緊張しているなと、私、緊張しているななんていう気持ちが出てきたならば、気づいたならば、それを受け入れてほしいんです。うわ、緊張はダメだぐぐぐぐぐぐって抑え込もうとしてしまうと、余計に緊張してしまうと。 そもそも緊張というのはなぜ生まれてしまうのか。僕たちはなぜ緊張してしまうのか。そんな話になりますと、まあ、何かしらこうイベントといいますか、そのパフォーマンスを十分に発揮しなきゃいけない場面があるわけじゃないですか。ライブとかかもしれませんし、テストとか、もしくはその試合とか、プレゼンテーションの場所かもしれません。何かしらその場所があるわけです。イベントがあるわけです。でそれにこう僕らが、ね、こうテクテクテクと近づくにつれて、どんどん緊張が高まっていくわけなんですよ。でそれ、なぜ緊張してしまうのかを。 考えてみると、体が準備してくれているわけなんですよ。この緊張して、緊張して、この場面で最高のパフォーマンスを発揮するために、体が無意識のうちに準備をしてくれているわけなんです。なので、僕らは意識の中で、うわっ、緊張してしまった、ダメ、ダメ、ダメ。」って抑え込もうとせずに、うわっ、緊張してる。体が張り切ってるぞと。 よーし、やったねんぞみたいな感じのワクワク感に変えてほしいわけなんです。ちょっと冗談っぽく聞こえますけれども、真面目です。真面目です。すごく真面目です。でも、緊張してしまったところでその、ダメダメ、こういうのはダメダメって抑え込むモードをすると、余計に緊張してしまって、ああ、もっと緊張してきた。いかんいかん。で、また抑え込むモードをすると、さらに緊張してきてしまって、うわ、手が動かなくなっ て, てきた。指が動かなくなってきた。ああ、もうダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだというふうになってしまうと。そうではなくて、緊張を受け入れる。あ, あ今自分緊張してるなと。体が張り切っているなと。えここの 場所で最高のパフォーマンスをしようと。今、体が準備してくれていると。よし、やったんねんぞというワクワク感に変えてほしいんです。ちょっと話は変わるようなんですけれども、人ってすごいいい加減な生き物です。人間ってすごくいい加減な生き物です。何々にしちゃだめだ、何々を忘れようとかって思ってい る, ていると、それがなかなかできなくなっちゃうんですよ、まあ。今回の場合だったら緊張しちゃだめだとか、緊張しないようにしようという場合ことですよね。そんなことを思えば思うほど余計に緊張してしまうんです。例えば 今、僕、ベラベラと皆さんに向かってしゃべっておりますけれども、今からしばらく、そうだなじゃ あ, あの、レモンのことを考えないでください。レモンの姿を頭の中に想像しないでください。絶対に想像しないでください。あのレモンのこういう半月形の形とか、絶対に想像しないでください。で、あの黄色いのとかね。で、これを半分に切ったりとかしたりとかも想像しないでください。で、こうパカッと開けると、まあ、果肉とかが出てくるところとかは想像しちくだめでそれをこガブッと行くと、うわ、すっぺとか、そういうのは想像しないでください。と言っても無理じゃないですか。 やっぱりこういうふうに聞くと、だめですよとかしないでくださいって言っても、やっぱり頭の中にどうしても思い浮かんじゃうものなんですよ。もうこれ誰でもそうです。こういうものなんです。何か嫌な経験があったりとか、嫌な出来事があったりとかして、うこれのことは忘れたい、おこれは忘れたいなんて思っているじちゃ忘れられないんです。なんでかっていうと、忘れたいって思うことは、思うってうことは忘れられてないから、まだ忘れてないからなんですよ。本当にその嫌な出来事とか、忘れたいこととかを本当に忘れてないならば、忘れたいとも思わないはずじゃないですか。 でも、忘れたいって思うことは、まだ忘れてない、忘れられてないからということなんですけど、何となくわかりますかねこれはちょっを話を戻して、緊張の話にしますと、緊張しちゃダメだとか、緊張は悪いものだと押さえつけようと思ってしまうと、余計にそれが膨らんでしまうので、ある程度の段階で緊張したら、あっ、今、ちょっと自分緊張しているぞと。まあ、ちょっと体が硬くなってしまうかもしれないけれども、体も張り切ってくれている。よっしゃ、頑張るぞと、えー。そんな気持ちに切り替えてほしいんです。えー、1つ目。 緊張しちゃダメだと思わない、えー。これはすごく僕の中で大事なポイントでございます。次。ちょっと1つ目と似ているんですけれども、失敗したらどうしようと思わないことです。失敗を恐れないとでも言いましょうか。開き直るわけではないんですけれども、失敗してもいいやっていうマインドを持つことも大事なわけです。失敗したらどうしようなんて、そんなものは、ね、バッドストーリーのことなんて想像している暇なんかないですよ。別にもそう失敗したら失敗したでいいんです。 例えば、ライブがあったとしますよね。みなさんギターが期待低い人でした。ライブをする場面がありました。そして、ライブがスタートしました。このときに、うわー、始まった。失敗したらどうしようというマインドで言っていくと、本当に失敗しちゃうんですよ。それで、一つのちょっとした失敗がありました。うわー、やっぱり失敗した。うあのときこんだけ練習したのになんて思っていると、もうこっちのことに気を取られて、また大きな失敗ができたりとかして、どんどん負のスパイラルが。 生まれてきてしまうわけなんですよね。なので、開き直るわけではないんですけれども、失敗しても OK。失敗したらどうしようと思わない。そういったマインドを持ってみてほしいんです。さっきと一緒で失敗しちゃ駄目だとか、失敗したらどうしようって思ってしまうと、本当に失敗してしまうと。で、失敗したときに、その失敗のほうにフォーカスをして、ま、さらなる。 またさらなる大きな失敗を生んでしまうと。もう考えてみたら、こんなアホなことないですよね。失敗は失敗でもういいんですよ。もう時は戻せないんですから、もうこれはもうしょうがないです。もう人なんかもいい加減なもんですから、失敗するときなんかも多々あります。でも、そんな失敗にいちいちフォーカスをするのではなくて、とりあえず先を見据えるという感じでしょうか。 例えばライブだったらば、もうそのライブが終わった後にその失敗を反省すればいいんです。その後にそのバンドメンバーと反省会をするときもあるかもしれません。そのときに失敗を振り返ればいいんです。少なくともライブ中はそんなことは考えている暇はないと。えー、次の曲はどうするのか、次のフレーズはどうするのかということにフューチャーしてフォーカスをしてほしいんです。プレゼントとかの場合もそうですよね。今、しゃべっている内容が間違えてしまった。うう、どうしよう、どうしようじゃなくて、次はどうするんだと。どんど ん, ど, んどんどん頭の中の場面展開をしていく。 わけなんです。そんな感じで失敗をしたらダメだとか、失敗したらどうしようなんていうネガティブなマインドはとっとと捨てるということです。開き直るわけじゃないんですけれども、まあ、失敗してもいいやぐらいの気持ちでちょっとやってみてほしいです。3つ目、もうちょっと具体的な話になります。<笑>まあこの1つ目、2つ目は割とメンタル的な話ですけれども、3つ目はもうちょっと具体的な話です。緊張はさっきも言ったとおり、いいことです。 体が張り切ってくれているわけですから、ね。準備をし始めてくれているわけですよ。このパフォーマンスをするために。いいことです。でも、緊張しすぎると、いささか体がこわばりすぎてしまって、パフォーマンスを発揮することができなくなると。そういうときは、意識的に少し体をほぐしてあげる必要もたまには出てくるかと思います。そんな方法をちょっとお話しさせていただこうかなと。えー、3つほどございます。1つ目、えー、すごいシンプルですけれども、深呼吸です。あの深呼吸。 いやそんな偉そうなこと言っておいて、そんな深呼吸とか鉄板ネ値段言うのかよ、お前は。恥ずかしいやつだなって思った方いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、深呼吸に勝る、ほぐす方法というのはなかなかないと思います。<笑>えー、深呼吸とか言って、バカくさい、<笑>へーへーへー へ, ーへーって思った言っている人ほど、思っている人ほど、多分深呼吸やったことがないと思います。もし今度し緊張する場面があったら、ぜひ試してみてください。あいつは、あいつじゃないか。 あれほどもう有効な方法はないですよ。まあ、やり方は別に何でもいいんですけれども、ちょっと意識したいコツとしては、できる限り吐いたり吸ったりするということです。例えば、最初にこのできる限り息を吸うわけじゃないですか。もうできる限り息を吸うんです。もう、肺の中にこれ以上空気が入らないと、うう う, う, う, うもうどこまで行くんだ、俺の肺は。ああ、でも、これ以上はもう無理だというところまでできる限り吸い込むんです。で、そこで・ まあ、2秒、3秒。もうどのくらいの長さでもいいです。ちょっと止めるんです、2秒、3秒。それで、心の中で、1、2、もしくは1、2、3。数えたら、今度はできる限り息を吐くと。できる限りです。もう肺の中からもう空気という空気をすべて絞り出してください。もうこれ以上空気を吐いたら、裏はもう吐き出すものが何もないくらいの勢いでも吐き出すんです。それで、その吐き出したら、また2秒、3秒。 心の中で少し時を止めて、またできる限り吸ってってというすごい深い深呼吸をするということです。それを3回、4回とか5回とか続ければ、本当に胸のあたりが少しふわっと軽くなってくるのがわかるかと思います。深呼吸ほど軽く手軽にできて、どこでもできて、誰にも迷惑をかけずに、誰の助けも借りずに、自分でできる方法、こんなに素晴らしい方法はなかなかないです。 緊張してきたなと。ちょっと緊張をほぐしたいなって思った場面がありましたら、深呼吸をぜひ試してみてください。やり方は何でもいいです。できる限り吸って、できる限り吐く。もうそんなもんで大丈夫です。二つ目の方法。これまたすげえシンプルなんですけれども、えー、と軽くジャンプ。 感じです。上半身をブラブラさせるような感じでもそれ で, できる限り脱力をして、でちっちゃいジャンプをこう繰り返して、このドしんとしんと上半身をブルブルさせるわけですね。そうすると、またその肩周りの筋肉がすごいほぐれて軽くなってくる気持ちがわかるかと思うので、小さくジャンプして、うわってやるのもすごくおすすめです。深呼吸した後に軽くジャンプ、もしくは軽くジャンプした後に深呼吸。えー、ぜひセットで合わせてやってみてください。3つ目。これは どこでもできるわけではないので、できる場所で試してみてください。そして、1人手伝ってくれる人が必要です。もし、周りに知り合いの方とか、友達とか、同僚とか、バンドメンバーとかがいて、手伝ってくれそうだったら、ちょっとお願いしてやってみてください。簡単に言うと、背中を叩いてもらうという方法です。 柔道部とかがよくやっているのを見かけるかと思うんですけれども、叩かれる人はちょっとこう、ね、膝に手をついてこう中腰に な, ってくるなるわけですよ。少しこの背中を曲げるわけです。それで、叩く人はその人に向かってこの背中をオーラッってッと両手を使ってできる限りその 衝, 撃をつ衝撃を当たるような感じであ3回、4回、5回くらい叩いてあげるわけです。それで、叩かれる人としてはこう、ね、こう叩く 叩いてもらうときに、お願いしますうん、うん、うん、うん、みたいな感じになるんですけれども、意外とこれがすごいこの背中まわりというんですか、もう上半身の筋肉がほぐれる感じがして、すごい気持ちいいと思います。まあ、柔道部の人とか、運動系の人がやっているようなイメージなんですけれども、もしそういう手伝いをしてくれる友達がいたら、ぜひお願いをしてやってみてくださいませ。ただし、結構大きいのとか、ね、こうバーンバーンってするので、 できるところが限られてしまうかもしれませんが、音出ても大丈夫なところだったら、そんなのもやってみるとよいかなと思います。それで、そのバンバンと叩くときは、もちろん手のひらをパーにしてやってあげてください。グーでやると普通に痛くて喧嘩になってしまうので、そこら辺は優しさを持って、パーでやってもらいましょう。そんな感じです。もう一つちょっとおまけで言いますと、これまたさらにできる場所が限られるので、おまけという感じなんですけれども、 大声を出すというのも、わりと侮れない緊張をほぐす方法です。もう何でもいいので、も自分のありきたりありきた り, あ り, あ, り, きたりありったけの力を振り絞ってもう叫ぶわけです。もう何でもいいです。おたけべをあげるわけですよ。もうあーでも、いいでも、うでも、えー、でも、おうでもいいですし、チャーンでもいいですし、好きだーでも構わないし、もし、チンジャーロースでも構わないですし、チンジャーロースはちょっと言いにくいですけれども、まあ、そんな感じで何でもいいから、とにかくもうその自分のありったけの力を使って、もう、ね、わーっと叫ぶわけです。 もちろんすごい大きな音がするので、どこでもできるというわけではないんですけれども、周りがすごいやかましかったり、騒がしかったりとか、もしくはまた別の個室があったりとか、もしくはちょっとこう、ね、10, 分10分、15分くらいカラオケ屋さんに行けるような範囲だったりとかしたら、<笑>ぜひそんな方法も試していただけると嬉しいです。大声を出すだけでも面白いもので、結構緊張がほぐれるかなという感じです。 そんな感じで、緊張をほぐす具体的な方法についてお話をさせていただきました。そして、四つ目。これが最後です。四つ目の話は、ちょっとまたメンタル的な話になってしまうんですけれども、目的を思い出すということです。目的を思い出す。目的は何だったのかということです。 例えば、ギターを弾く人がいましたで。その人がライブを迎えましたで。そのライブに向けて緊張しています。でその緊張をどうしようかなと思っている人に考えてほしいこととしては、目的は何だということなんですよ。ライブをする目的。もちろん、ライブをする目的は失敗をしないことなんかじゃないですよね。間違えないことでもないですよね。で その中でも緊張しないこと、こんなのが目的なわけないじゃないですか。別に緊張してもいいんですよ。失敗してもいいんですよ。まあ、ちょっとくらいとちっても別に構わないわけです。ライブの最終的な目標としては、見ている人を楽しませるということになるわけじゃないですか。なので、その見ている人を楽しませるためには、さあどうしたらいいかなということをちょっと考えてみてほしいんです。そのために何したらいいかというと、今まで積み重ねてきた練習をそのままライブでも出し切ると。 自分のそのままの姿、今まで練習したものをガッと 100% を出し切るわけなんですよね。そのためには、もちろん緊張したりとか、そのね、緊張したりしないほうがいいかもしれませんし、失敗しないほうがいいかもしれません。けれども、最終的な目標としては、お客さんに楽しんでもらうことなので、その中にその、ね、緊張しちゃだめだなんて、そんなもくだらないことは入れないでほしいんです。 お客さんに楽しんでもらうためには、いろいろ考えなきゃいけないこともあると思います。いろいろ集中しなきゃいけないこともあると思います。緊張したらどうしようなんて考えている暇はないわけですよ。また話が変わって、試合とかあった場合、スポーツとかで試合があった場合、試合の場合はやっぱり勝ち負けがあるわけです。その場合も一緒ですよね。勝ち負けというのは、もちろん第一の目的の人もいるかもしれませんけれども、僕にとってはそれはもう二の次といいますか、第二の目標です。 第一の目標というのは、今まで積み重ねてきて、すっごい頑張って頑張って練習してきたものを試合で出し切ることだと思うんですけれども、どうでしょうで。その出し切った後に勝ったとかあれば確かに嬉しいです。結果がついてくればそれはもちろん嬉しいですよ。でも、自分で出し切ったならば負けても別に構わないという言い方はちょっとあれかもしれませんが、出し切ること自体がまずの目標だと思うんです。 それで、その勝った負けたはそれは二の次の結果であって、もちろんそれはフォーカスをするべきことかもしれませんけれども、それよりも勝つこと、負けること、そんなことよりも自分を出し切ることの方がはるかに大事だと。 思うんです。それはテストとかにおいても一緒だと思いますし、プレゼンテーションとかにおいても一緒だと思います。今までこう頑張って、ね、蓄積したもの、プレゼントがあったら、その喋る内容、スクリプトを考えたりとか、ね、プロジェクターで の, その資料作りだったりとか、そういったものをすべてひっくるめてそれらを出し切ることが目的だと思うんですよ。そして、相手に自分が喋っている内容を理解してもらうこと、伝えること、これが目的だと思うんです。その中の目標の一つとして、失敗しないこととか、 あと、緊張しないこと。もうこんなものが入る余地はないわけです。自分が今まで頑張ってきたものを 100% 出し切る。その目的をいまいちょっと思い出してほしいということでございました。そんな感じで4つほど、それまたすげえ長いですね。<笑>ベラベラとし ゃ, べしゃべらせていただいたんですけれども、最後に1つちょっとおまけで、もう1つお話をさせていただこうかなと思います。これ、なんでおまけかといいますとあの、全部に当てはまらないかもしれないからということなんです えー、ちょっとっ話してみましょうかあの。非常に私事なんですけれども、まあ、あのなんかこう半分くらいギターを弾いて、あ半分くらいなんつうんだ、まあ、そのギターを弾いてこのまあ、ねまあ、日々生活をしているわけなんですけれども、やっぱりこう、ね、毎日毎日ギター練習するわけなんですよ。1日に1時間、2時間のときもあれば、1日に10時間こうガーッと練習するときもあります。では、ある日僕が ギターを10時間練習しましたと。それで、その内訳を見たときに、さあ、どんな練習をしているかという話です。その中の5時間、半分の時間。この時間は完全に自分のための練習をしています。どういう練習かというと、同じ小説をひたすら繰り返したりとか、あと、メトロノームと合わせる練習をしたりとか、耳コピーとか目コピーとかをしたりする練習ということです。この練習を誰かが見ても全然面白くねえと感じると思うんですよ。 なぜなら、これはもう僕のための練習だからです。もう誰かに見せることを考えていない僕のためだけの練習なんですよ。なので、すごく地味です。ひたすら繰り返しです。では、あと半分は何をしているかというと、こっちの自分のための練習とは逆で、誰かのための練習なんです。なので、家で1人で。 ギターを練習しているときでも、目の前に誰かがいるというイメージを常にするわけですよ。まあ、それが1人かもわかりませんし、10人、100人かもしれません。誰でもいいです。友達かもしれないです。知らない人。普 通, に全く普通のお客さんかもわからない。けど、その誰かがいるという前提をイメージして、ギターを練習するんです。だから、ギターを弾き始めて曲を演奏し始めたら止めるなんてことは絶対にしません。ちょっとくらい閉じっても、そのままガッと続けます。それで、ある程度その曲順とかも考えて、これやって、これやって、これやって、これやってやってやってい っ, て っ, て っ, て っ, てってたら、 あいつは楽しんでくれるかなとか、あの人は笑ってくれるかな、笑顔になってくれるかなというふうな想像をしながら、イメージをしながら練習をしていくんです。そんな感じで、常に誰かをイメージして、誰かのための練習を続けていくと、もし本番がやってきたときにすごくなんてうんですか、ね、スムーズといいますかあの、ここまで単純ではないんですけれども、すごい簡単になります。なんでかというと、ライブ・・・・・ 当日を迎えました。そのライブが始まりました。さあ、演奏しますというときに、この誰かのための練習をここに持ってくればいいというのがすごく大きいので、あんまり緊 張, 緊張せずに済むという感じです。そこまで実際は単純ではないんですけれども、本当にそれに近いものがあります。普段家でやっている練習場をそのままライブでやれば大丈夫というような安心感でしょうか。もちろんお客さんとのやりとりとか、 あと、当日のハプニングがあったりとか、当日の僕の気まぐれとかがあったりとかして、練習通りにいかないことももちろんあるんですけれども、基本的には家でやっている自分の練習、そして誰かのための練習、これの延長線上なんですよ。言い換えてみれば、家で常に本番を想定して練習するということでしょうか。 本番を想定して練習するものと、本番を想 定, して想定せずに練習するもの。これはこの別々にして考えるということです。家でも常に本番。本番は常に本番。<笑>ライブのときでもちょっと、ね、練習の延長、線上ぐらいの気持ちでできるようになると、だいぶ心に余裕が持てるのではないかなと思います。ちょっとこれはすべてのことに当てはまるわけではないので、ちょっとおまけとしてお話をさせていただきました。もし皆さんが、 ギター弾いたり、ドラム叩いたり、ベース弾いたりするような人でしたら、ちょっと心の中に置いておいていただけるとうれしいなという感じです。それではだいぶ長くなりましたけれども、以上でございます。いろいろこうベラベラとしゃべりましたけれども、皆さんの中でこれは使いそうだなと思ったものはありましたでしょうか。もちろんその全てを採用しろというわけではなくて、今はしゃべらせていただいた内容の中に、ちょっと面白そうだなと。 取り入れてみようかなと思うものがありましたら、ぜひ取り入れていただけると嬉しいです。とりあえず、緊張したらダメだって思うことと、あと深呼吸。この2つはぜひ実践していただけると嬉しいんですけれども、その他の部分に関しては参考程度に段々覚えていただけるとこれ幸いでございますということです。で は, では、これからこの動画をここまで見ているということは、何かしらパフォーマンスをしなきゃいけない場面が訪れている。 かと思うんですが、そこで過度な緊張をしたりとかせずに、えー、なんか楽しんでいくような気持ちでワクワクしていきましょうということでございます。それでは、だいぶ長くなりましたが、違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑><笑>